九十グラムね、はいはい。牛乳投入してくださ。はい。次に入 れ,、はい、入れちゃっていい。はい、全部一緒です。そうそ う, そう、ね。そう、ダマがなくなるように混ぜ混ぜして。そうそうそう。ここにね、あのあまり時間をかけないことです。はい。では、そうそうそう、ヘラでちょっとね。じゃあその割り箸は、えっと、燃えるゴミで、ね。 したえっ、ー、とチタンの電極を対極に差し込んで く, あの入れてください。はい、ここ今チタン電極まで来たよ。はい、そしたらここに引き寄せて、あそうだね。はい、それでガムテープでしっかりこう大丈夫な位置までにこうひっくり返らないように。こうやったら大丈夫だよねってここを真似してくれる？あのガムテープでしっかりこう止めとけばね倒れたりしない。で慌てて手を出すのがダメなんです。じゃこれで片手ね。じゃこの人がやるってことで。 じゃあこの範囲いきますからね、ねじゃあここの範囲基準ですね、今ちょっと時計、時計っていうかね、見ててもらいたいんですけど、じゃあ、ここ今、今、電気通します、はい、ゴー、はいはい、このあとは、何があっても触らないでください、ね、これもね、1分、2分でもう、ここからね、プツプツプツが見えてきますから、香り、バニラの香りがしてきて。ね 初めて見ました、ねうん、固定しててあれかタイムラプスで撮ればよかったんだ。ちゃんと忘れた。あ、タイムラプス。そうなんだよね。ねえ、早い。ね。もっと激しくね、あの水蒸気が出てるの見れるかなと。思って、はい ですかかな熱熱いいいい触る大丈夫あとはのしてをげえすごい詰まって る, なってる音です、ね、あるいはもう紙をも破いちゃってもいいので、うん、破いてもいいです。 チタンのあの板で包丁みたいにしてザクザクと人数分切ってあと爪楊枝があるのでね適当に処分してください<笑>おーはいありがしたどうまだぬめっとしてるまあ多少は、ね、まあまあまあ、まあ、はいということでその暑いねこれ暑いですね包丁割りにしてザクザクと切るか今日でも今日はちゃんと牛に使ったからね確か何そうそ う, そう 適にザクザクとでつまようじでツンタやっだ